今は一来福冬が去り春が来るそして幸せが来る踊り子一同皆様に幸せをお届けできるよう舞い踊りますよろしくお願いいたします一来福 会場の皆様にデイありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたファンにの皆さんに大きな拍手をお願いいたします